キラーの仕事久しぶりすぎてドキドキだわ真ん中これどっちに行けばいいのとりあえず小屋方面にしましょういたわ うーんどっち狙おうかしらスタールシフ勝者ダウンできたらこっち方面に釣りに行きましょ詰まっちゃった ーー詰まって助かったわ左にもう一人いたわよね<音声>スターに憧がれては逃げられないわとりあえず発電機を交代させるわああ<音声> 救助が間に合わなかったみたいね。板たわ。 読みしすぎた最初に回ってた発電機の方に釣りましょう<笑>そのバキロはまずいわよター<笑>に憧れちゃうわよ 救助できなかったのもスターのせいかもしれないわ抜けたやるわね スター様様ね、ちゃんと見つかってよかったわ。